7月27日から31日の放送会は、先週に引き続き平野仕様と神宮寺雄太が、七種競技に挑戦した。今週は、神宮寺が、ハードルを終えたところで突然大雨が降り出してきて、撮影続行不可、かと思いきや、七種競技は、雨天決行のため、神宮寺と平野も大雨の中、競技を続けることに。そんな中で行われたのは、平野が以前挑戦した、やり投げ、大雨のため、 練習はリモートで指導してくれているヘンプヒルメグミ選手のフォームを見て確認するのみだ。平野が目指すのは、70から74歳の日本記録43メートル60センチ超えだが、1投げ目は34メートル10センチと全く及ばず、思わず頭を抱えてしまう平野に、ハードルがうまく飛べなかった神宮寺はわかるよ、わかる。お前の気持ち強くわかる。と声をかけてフォロー。その後、 三投げ目で43メートル80センチとギリギリ記録を超えることができた。ところが、ここに来て天候が最悪の状況に、さすがのスタッフも雨でなかなか難しい状況でと撮影中断を脱進。しかし、神宮寺もやりたいです。最後にいいタイムを出したいと思いますという一言で、神宮寺が800メートル走りを走ることに。というのも、この収録の前にスタッフから、 メダルラッシュ最終回ですと伝えられていた二人、一年三ヶ月を通してメンバー全員で51一目に挑戦してきたということもあり、どうしてもこれまでの集大成を800メートルで締めたかったようだ。そこで神宮寺は女子800メートルの日本記録2分を目指して、雨が降りしきる中、激走することになったが、記録を超えるには400メートルのトラックを1分で走り切らなければならない。エンプヒル選手でも、 ものすごくきついので根性。本当に根性ですと言うほど過酷で、走り終えた神宮寺は、足がガクガクになり、まともに歩けないほどだった。残念ながら記録は3分9秒と日本記録に及ばなかったが、頑張った、頑張った。これは、平野、ラストにふさわしい、素晴らしい走りだったと思います。エンプヒル選手と賞賛。そして、平野は最終回にふさわしく、長い間、メダルラッシュを見てくださった皆さん。 ありがとうございました。スポーツの大切さだったり、スポーツに対する熱量、ZIP を見てくれている皆さんに伝わったと思うと、いいお仕事をしたんじゃないかなってと、笑顔でコメント。神宮寺も、選手の皆様にお世話になったり、いろいろなことを教えていただいて、本当にありがとうございましたとまとめていた。ただ、感動的な空気が流れる中で、スタッフは、すみません、まだやってもらいたいことがあってと、 新企画が始動することを発表。二人は、え、どういうことと戸惑っていたが、ファンからは、最終回って聞いて涙出たけど、新企画嬉しい。最終回の文字見て悲しくなったけど、新企画はワクワクが止まらないの声が続出。さらに、ジンくん、最終回というのもあって、この大雨の中一生懸命走ってくれたんだね。ジンくん雨の中よく頑張ったね。紫輝くんも一緒に。